皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月27日、念願のパルプンテの仕草を覚えました。こんにちは、キャンペーン、本日のギフトは、ショップポイントでした。100ポイントカー思を持ってスルーしそうになりましたが、よく見たら1000ポイントでした。1000ポイントはやばいですね。 これはすごい大盤振る舞いです。大富豪のリンベリートランプが990ポイントなので無料でもらえてしまいます。以前の動画でどれが購入済みなのかよくわからないとかち迷ったことを言ってましたがこの画面でちゃんとわかるようになっていました。ボタン1回押す手間が不要なのではないかとも思いましたがセット販売の商品とかもあるので仕方ないのかなという感じです。 ゲーム内からジェムを使って購入することはできませんが、おそらく法律の関係があるので、それができるようになることはない気がします。余談ですが、海賊がついにレベル120になりました。あとは特訓ポイントをカンストさせるだけですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。